私が立ち向かうのは一点の光さえ失われた絶望という名の未来真の勝者はただ一人行くぞドくぞ俺のターンモンスターをセットカードをセットターン終了だ私のターンドローン バトルフィールドにリバースカードを出します。 私はターンエンドですいくぞ俺のターンドロー手札から速攻魔法発動手札から魔法発動手札から永続魔法発動 行くぞ、モンスターで攻撃 u a l r e l i n g u e o c ê v a u t o r 俺のターンドローフダカラ 速攻魔法発動バトルこいつを食らえモンスターで攻撃だあ、あーははっ、você atacou o jarro metamórfico!! e graças ao s e 5ターン終了だ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 行くぞ、モンスターを融合召喚すべスての布石は整ったいでよサイバーエンドドラゴン手札から魔法発動 よしモンスターを融合召喚モンスター効果発動リバースカードオープン永続トラップ発動 m o s t o Tuxo s o k a n t É a minha vez. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos lá. Eu invoco. O imitador! Essa carta tem a habilidade especial de copiar o ataque de um dos monstros do adversário. Ataque o dragão branco! Yarima! Coloque uma carta virada pra baixo. A e m y t u r n Ixo, k u o r e n o t u r n Doró m o n s t e r of c e l c a r d o f c e l ターン終了だ私のターンドロー魔法カードを発動します私のバトルフェーズ攻撃モンスター効果発動 モンスターを伏せます私はターンエンドです行くぞ俺のターンドロー手札から魔法発動バトルを行う行けモンスターで攻撃を行う モンスター効果を発動しますモンスターをセットターンエンドだはあ、ah, minha vez! Eu invoco sang! O ataque Kelbeck, ataque direto.、Uh, Agora o imitador. U. c o c o m t o Duas cartas viradas pra baixo e termino meu turno. E acabo meu turno. Ore no t u r n Caminho a Tznei, Saikono Duelist n Maikono da o r o テフから速攻魔法発動俺のプライドそして俺の魂イデオブルーアイズホワイトドラゴンイルトドラゴンテフラガラマホー i m p o s s e こいつだモンスターを融合召喚これぞ史上最強にして華麗なる究極モンスターの姿だブルーアイズアルティメットドラゴン行<音楽>くぞバトルだ行くぞ ブルーアイズアルティメットドラゴンの攻撃、アルティメットバースト。倒せないシューズ。私のターンです。ドロー。リバースカードオープン、永続トラップ発動。 私のカードはモンスターを特殊召喚モンスター効果を発動します来なさいザルガバトルさあ攻撃ですゲームは終わりザルガで攻撃 赤い風のマントた。たちの未来は失われてはいなかった。